会場の皆さんこんにちは坂東市からやってまいりました正門よさこいきと申します、えー。本日この演舞は、えー、我々にとって1年4ヶ月ぶりの演舞となります、えー、コロナの影響によって、えー、練習もままならず今日はほとんどぶっつけ本番でやらせてもらいます、えー、お見苦しい点もあるかと思いますがどうかご声援のほどよろしくお願い申し上げます踊り子レイ えー、それでは、えー、最初に、えーえー、演じいたします曲は、えー、北海道のお総踊り曲で「ストリート・オブ・ザ・ソーラン」という、えー、ノりのいいうーアップテンポな曲をお送りしたいと思います。<笑><笑> o h はい、ありがとうございました。もう一度盛大な拍手をお願いいたします。<笑>